皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆ月ゆかりでお届けしています。2022年9月26日、久々の10倍バトルで、緑の常連金石を回収しました。やはり、錬金石はいくらあってもいいですね。昨日から始まった天国フィーバーですが、少し勘違いをしていました。 冒険者の広場の記事にちゃんと書いてありましたが、初回討伐報酬は毎日もらえるということです。なので、天国フィーバーに通うのが日課になりました。ベルトの厳選については特に力を入れてやっているわけではないのですが、もらえるものはもらっておく精神です。たとえそれが灰になるベルトだとしてもです。そして、2日目ということで、熟練のプレイヤーが多くなった気がします。今回は昨日以上に楽に倒せました。明日の更新で何が来るか楽しみです。